正反対な二人の恋はさあ始まるのでしょうか」「あいつの金が鳴る」 気になった人「どうしてここにストーカーかったり」「警察を呼びますよ」「違います怪しいものじゃありません」「おかしな出会いの隣の部屋の子」「レッスンそぼってダラダラやらなくた 臭いはずなのに 君の声が聞こえたんだ僕は僕は僕は君と出会えてよかったありがとう 歌。